腹筋やプランク、頑張っているけど、なかなかお腹がへこまないんです。そういった方は、実は、姿勢に原因があるかもしれません。腹筋ばかり行って、逆に背筋を行わない。下半身や胸、背中などの筋肉は使ってるけど、腹筋はあまりしない。そういった筋肉の偏りが起きてしまうと、反り腰、または猫背になってしまって、お腹が出てる姿勢になってるかもしれません。今回は、骨盤を正しい位置に戻してくれる、キャットバッグの応用編を紹介していきます。たの30秒です。 今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。初級だけ行ってもいいですし、上級だけやってもいいです。レベルに合うものをやってください。はい、皆さんこんにちは。タードルです。 今回ですね、お腹をへこませる姿勢を手に入れるキャットバックの応用編として紹介していきます。今回の動画を最後まで見て実践することで骨盤の角度が正しい位置に戻ったりお腹をへこませる姿勢というのが身につきます。正しい姿勢が身につくことでお腹が引き伸ばされていつもお腹がへこんだ姿勢をキープできる。お腹が引き伸ばされることによってお尻の締まった状態ができて反り腰でお尻が出てしまっているそういった姿勢を改善することができます。動画を見ながら一緒にやりましょう。それでは紹介します。 通常キャットバックというと四つんばいになった状態で腰を反らせる腰を丸めるっていうことを繰り返しますこの時に猫背の人っていうのは腰が反れにくい反り腰の人っていうのは腰が丸まりにくいですですので普通にキャットバックをやってしまうとあまり効果を発揮しないんですそこで今回簡単にできる方法として正座をした状態でキャットバックを行います そうすることで自然とお腹をへこませる猫背の姿勢お腹を持ち上げることによって反った姿勢というのが楽に作れますこれは骨盤を前傾させる骨盤を後傾させるっていう繰り返しができますのでこれが身につくと立った時に反り腰にならずに正しい姿勢というのが身につきますそうなると自然とお腹が引っ込んだ状態っていうのが作れますので お腹気になるよって方は、この姿勢の改善からやってみてください。この星座の状態をまず30秒間腰を動かしていきます。その後に中級、上級と腹筋を使うメニューを加えていきます。スマートフォンは顔の前に置いてもらって、行きましょう。30秒、胸を張る、丸めるってことを繰り返します。行きます。スタート。こういう感じです。あんまり肩は内巻きにならないように、胸張ったままで 行ってください。こういう感じで、はる丸めるはる丸めるって繰り返しです。反り腰の方が多いと思うので、反り腰の方がしっかりね腰を丸めてください。OK です。今の感覚を忘れずにこの二種目やってください。スマホは股の間に置いてもらってこのまま足を 交互に交互に足を抱えていきますさっきと同じように反った腰を丸めるっていうことを繰り返しながら腹筋を行ってください30秒ですいきますスタートこういう感じでももを胸につける感じでお腹をへこませてください手は後ろにつかない方がいいです 保ちながらしっかり足を抱えて腰を丸めながら骨盤を後傾させます OK です上級編は寝て行います寝て体を少し起こしますこの状態で軽く足を動かしながら腰を丸めていきます これを30秒間一緒にいきましょうスマホ持ったものいきます腰をつけた状態から少しだけ動かしますスタートこういう感じで足と上半身がバラバラにならないように腰を丸める意識で動かしていきます 腰を丸めることによって足と上半身が動いている感じです。OK <笑>、あーか ー, ーお疲れ様でした。今の三種目セットで行うことでお腹を凹ませるスピードというのがかなり上がってくると思います。猫背の方。 反り腰の方、まずは腰とお腹のストレッチをしながら、そこの筋肉を使いながら骨盤の位置というのを正しい位置に持っていくように心がけてください。3種目行いましたけども、自分のレベルがどうだったよっていうのはよかったらコメントで教えてください。初級が1番、上級が3番、そういった感じで数字だけでもいいです。視聴者の方のレベルが知りたいので教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。